ないかこの辺はこの辺やけどねこの峰がちょっと怪しいか行かれへんがねこの奥か目的地は左側ですお疲れ様でした でしまますこんなおっかいねあれへんあれへんあれへん。 あれはへんわああの山じゃないななんかこの辺 ね, ねなんか雰囲気あんだけどねまあいつも怒っちゃうかな三十八興奮さんこれであかんねやろ。 失礼します。ほら、行けませんか。いやーいや嬉しまもんね。この道上がる道段がかかるね。 なんか違うんんだけけどどなあメーメーでゾーっと言っとるんやじゃ、ね、あここで、ね。 こからんわはいはいあんなところで 0m 言われてたらね体力ありましたおきそうねあかり持ってきようなんがねあかりは。 高っメートル以上あんね面白いこれすごいすごい。 一番高いとこ二メートル以上ある。はい、ありがとうございました。これはすごいわ。大変やこの。うろうろしてね。一、二、三、四、五段。五段ぐらいか。左よく大きな椅子作ってくれたんけどね。左側の方が広いねんな。 あ す, ごすごかったわはいはいこれ着てなかなかいいのにしてもらおありがとうございました谷は古本でございましたこれは来るまで大変やったわこれはねちょっとわからんわこれは全然全然わからませんなでしたまでね何メーターあるで えぇ、ー。同じように、東西18メーター、南北15メーター、ね、高さいてーるなんかおかしいね。ああ、ちょっと大変圏になったってことかね。はい、ありがとうございました。やっぱり噛んできた方がいいわ。<笑>今日ももう、2軒、3軒回っとるんだけど、全然だから、この鍋は。 反対側を刺すからね、はい、はい、はいありがとうございました。炭脈古墳でございました。いやー、これはね、これはわからんわ。さっきのあこを刺すんやからね。まあ、しゃあないか。あそこれ一番近いか。道からね。はい、ありがとうございました。炭脈古墳でございました。